長い間結んだままにしておいてぐにゃぐにゃに硬くなった縄跳びを飛びやすく直しましょう硬くなった縄の部分を耐熱性の入れ物の中に入れますその上から熱湯を注ぎますこの時、火傷には十分に気をつけてください割り箸などを使って縄をお湯に浸します 全体が柔らかくなるまで3分ほど浸しましょう。柔らかくなったらタオルなどで水気を取りながら縄を引き出します。まだお湯が熱いので手にかからないように気をつけてください。最後の輪の部分は横に伸ばすようにして拭き取ります。これで固くぐにゃぐにゃだった縄が 飛びやすい縄に変わりました縄が温かいうちに結ぶと結び目のところがまたぐにゃぐにゃになってしまいますすっかり冷めてから結んで片付けましょう。